ワゲモンは い, い唯一高知流のチームですね同じく秋田市からチームさくらチームさくらキッズ祭り大賞でした、はい、そして二河越からカフーうまいカフうまいこのボンバーの頭にも注目です 名物 MC 鶴岡市からおられました上々連<笑>黄金の舞黄金の舞名 MC ですねおめじもの素敵ねはいそして地元大戦士コウキシンコウキシン、はい、の花火を探かせてくださいはいそしてサポイえ私たち欧州心舞ですよろしくお願いします欧州心舞今日は新曲もあるよ はい、そして特別出演、えー、今素晴らしい演奏をしていただきました中泉小学校金管バンド部なんだけれども中泉コスモスミュージックの皆さんでしたは い, い、コスモスミュージックいはい、そして、欧州ともコラボありますね東今泉八幡大行大選手ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、そして中泉といえば外せない どんぱン娘の皆さんですよろしくお願いしますどんぱン娘お二人伝送してますねはいありがとうございました以上よさこい団体が14団体そして東今泉八幡太鼓どんぱン娘さんそしてコスモスミュージックの皆さんで楽しくワイワイ一花咲かせていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いします それではここで開催にあたりまして大仙市役所中選市所長田畑睦子様よりご挨拶をいただきたいと思いますこんにちはこんにちは大仙市中選市所長の田畑でございます ご来場の皆様、本日は八乙女よさこいまつりにようこそいらっしゃいました。心より歓迎申し上げます。このよさこいまつりですけれども、今回でえっと7回目を迎えますが、えっと今年から桜の時期にこの特設会場で開催する運びとなりました。 今回は県内外から14のよさこいチームの皆様にお集まりいただきまして、このように盛大に開催できましたことを心より感謝申し上げます。よさこいの魅力はなんといっても迫力満点の演舞でしょうか、どの年代の演者も楽しめ、チームの仲間と一つの踊りを作り上げていくのはよさこいならではと思います。 本来であればあの満開の桜の下で踊っていただきたかったのですが今年の桜は例年より速いスピードで開花しまして本日はご覧のとおり皆様を葉桜でお迎えしております中川地域は桜の名所が点在しておりますのでぜひ来年は満開に合わせてご来場ご観覧いただければ幸いに思います 現在、桜まつり期間中でございまして、来週土曜日、あの道の駅中線において、イベントデーを開催いたします。また、あの8月にはどんぱん祭り、10月には全国ジャンボサギフェスティバルもありますので、ぜひまた中線でお会いしましょう。それでは早速、力強い演舞をよろしくお願いいたします。 最後になりますが、本日開催するにあたりまして、ご尽力いただきました地元、欧州心前の皆様には心より感謝申し上げます、そして今後、ますます八乙女よそこい祭りがご発展いたしますことをご記念申し上げまして、挨拶といたししまます。皆様、本日はどうぞ最後までお楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。